まあ、防具は必要だよね、多分防具立てに。かぶせるようになっちゃう。うん。作っとこう。防具。ま三枚でいいか、やっぱ。こんな感じか。 こうして…あー、こう考えると村人の頭欲しいもんな村人の頭って取れないのかな<笑><笑><笑><笑> み, みこち<笑><笑><笑><笑>気持ちいい<笑>スイコパスみたいなこと言っちまったで…